はい、森ちゃん。はい。お疲れ様です。お疲れ様です<笑><笑>今日は雪が<笑>。雪がちょっとつる、ね、<笑>ついて、つらついて。手がね、もうね、痛い。<笑><笑>雪の日ゴルフでございます。<笑>はい。ってことで、えっ、ー、と今回のレッスンは、この左肘がこう、何？抜ける？そう抜けちゃう。そう。人向けのレッスン。 どうしたら左肘が抜けないかっていう。せ<笑>っかちか言ってるんですけどね<笑>。<笑>言ってる？<笑>言ってる。言ってる。あの天然芝のところで打席ミューチャにレッスンした時と あ, あとラウンドレッスン中めちょこっと言ってます。ああ。立てるって。あーそういうことで、ね。 絶対覚えてるじゃないですかいやじゃでもあの時ほら左肘を抜けるにはこうですよっていうレッスンじゃないから<笑>じゃあ改めましてですねそう改めましてそうあ確かに要所要所 に, 確かにそれがそれそそかそそかとつながりますねでは改めて改めてお願いします<笑>お願いしますじゃあアドレスで1個動作で一つで一個アドレスはあのわりかし左腕が「 その左脇、横か体側にこうくっついちゃう人が多いんで分かります横はいついちゃう方が胸をこう寄せるような形になっちゃう人が多いんですよこれ女性特にあるんで気をつけてくださいねそれを左胸の上に乗っけてあげるでこれってどういう感覚かっていうと一緒にやってくださいね足肩幅に開いてもらって左手を手 の, ひら手のひらをお空にらくに。 向けますで肩の高さに上げてもらって真横にそううち下そ う, そうそ う, そうでその手のひらをこのスイング軸体の真正面まで持ってきますそうそのもっともっとしてねそうそうそうそうそのまま手下げてあげるそうその時のここの締まり方多分やってみてもらえると分かるんですけどこの締まりをアドレスの時にも作っといてくださいねっていうこと そう、うん、そ う, 全然違うそうそうそう。うんうんうんうん、で乗っけてってあげると、まあ肘が引きにくくなってくる。そうくっついてるね。そうそうそうそうそう。で女性の方もあのお胸関係なくもう上にガッツリ乗せてもらって大丈夫です。はい。それが一つ。これがアドレスで一個。オッケーですか。うん。最れはちょっと思い出した。<笑> 思, いした思い出した。<笑>こっちの方が昔とか前に言ってますね。うんうんうん、でつい最近言ったのが、あの左肘抜けちゃう方ってフォローでクラブが。 立ってない方が多いんですよはいはいはいはいはいだって上げていく時ってクラブ立つじゃないですかこうやって上げないですよねはいはい、はい、そうクラブスーッと上げてた時ってクラブ立つじゃないですかはい。これを反対側でやってあげなくちゃいけないんですようんそうそれがこうなっちゃう方が多いのでしっかりクラブを立ててあげるうんうん腕とクラブが九十度であるようにしてあげる、うんうん、そ, うその練習をしてあげると自然と肘って抜けなくなる 肘がなんでかっ て, って肘が下向くから左肘が下を向くから、うんうんうん、これクラブが立たないと左肘がお空の方向いちゃうんで引けちゃう、うんうクラブを立ててあげる、うん、立てる確かに立てなければそうだよね肘を引くしかないんだろう、ね、多分<笑>そうそうそうそう引くしかなくなっちゃう、うんうん、このまま行く人はいないんで、うんうんうん、辛いこうなっちゃ う, うだからしっかりクラブを立ててあげるさあハーフショットでクラブ立てて終わるってポーンって打って。 終わるっていう練習をしてあげるといいかなと思います。それだけでだいぶ左肘が引きにくくなってくるかなっていう感じ。ますよ。さ<音声>こういう感じ、クラブを立てていただけ。そすると自然と左肘が引きにくくなってくる。 うんうんうんうん、こういう感じです。<笑>オッケーですか。<笑>ちょっと左肘引いて、打ってみてください<笑>左肘引いて打つのね。ああ。左肘が抜けると自然と軸が右に傾けて、右にも体重が残っちゃうんですけど。ああ、そういう球出やすいですよね。<笑>だからあの。 スローでスイング見てもらったときに、打ち終わって、最初にこの左肩の延長からヘッドが見えれば OK、ななに後ろからこう見てもらって、後ろからスイング見たときに、フォロースルーで最初にこの左肩、肩の延長からヘッドが、シャフトが見える人は OK、これが、肘が先にこうやって見える人がいるんですよ、肘が見えてからヘッドがこう来る人いるんです。はいはいはい それはダメなパターン。ああ、それいいですね。今この動画でもわかりやすいし。そうそうそうそうそうそう。あ, あ, あ後ろから撮ってもらって。そ う, そう自分で、ね、今はねちっちゃい。です確かに。例えばと言ってもどのくらいのあれだってなるけど目安はそれですよね。そうそうそうそうそうそう。これがダメなパターンね。 結構女性が左肘抜ける方がおなんか多いイメージなんですけど、うんうんうん、それああってますレッスンしててそうですかやっぱ女性の方が多いですか多いですねはいそれはやっぱあれなのかな力がないから力がないのがありますねその前に戻るとそのグリップの影響かもしれないしああそうかそうかグリップで治る場合もありますね、うん、さっきのこう手ひ害するとこう手返しやすいとか捕まりやすいって話したじゃないですか。 捕まるっていうのは畳めるってことなんでっていう感じあとはそのクラブがオーバースペックとかっていう場合もある、はいはいはい、クラブに振られちゃってる感 じ,、うんうんうん、あじゃあおさがりでもらったクラブがちょっと重かったとか女性だけそうそうそうそうそうそうそうそうですそうですそうですあそうそうそうとうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうううそうそう なんかこのよくちょっとオーバースペックを進めるのもありっつっちゃありじゃないですかそれに向かって練習していけみたいな<笑>あれはどうなんですかそれは、えー、とある程度形ができてからの話ですね。あ,、まあ、あと練習量が確保できる人とかまだ形ができてない人にオーバースペックを与えても使いこなせないんで。 まずは形ができるまではその質にあった そ, その時あったものにしてもらってそれでこういう動きができるようになってきてからじゃあヘッドスピード上げるためにちょっと重たいものを普通に振れるようにしていこうかなら OK。って感じかな。わ<笑>、うん、かりました<笑> クラブ選びも大事なんでうん。そう、一概に何がこうね、あの、うん、た、た、もしかしたらグリップかもしれないし。うん、そ う, そ う, そう。まあ、クラブかもしれないしっていうのもあ、まあの、この、その辺も見て。そう。さっきのアドバイスをやってもらってっていう感じです。はい。わかりました。<笑>はい。ありがとうございます。ありがとうございました。<笑>森水菜です。動画ご視聴ありがとうございました。えー、ゴルフの波や。